今日は100均の釣り具でかさぐ釣りに挑戦していきます。 ま、ずはリールのハンドルから固定していきます。この部分ですね。この部分を。回していきます。 そしたらこの竿キャップはなくさないように大事に保管しておきましょう次にリールのこのベール銀色の部分を開けてこのストッパーに引っかかったところを外してですね必ず今外したこの状態フリーの状態から ガイドに移していきますこのようにまっすぐガイドに通っているかガイドの周りを一周してしまうと投げた時やリールをこのように巻く時に巻きづらくまた 仕掛けごと切れてしまう可能性があるので必ず最初の段階でこのガイドの部分はしっかり確認をしましょうこちらのメバルカサゴ胴付き仕掛けというのは割と、えー、どこのダイソーにも置いてあるイメージだったのでこちらを使っていくといいと思います もしこちらの胴突き仕掛けを使う場合はこのナス型オモリサイズ5層は4号ですけれども、えー、他にも種類はありますまあおそらくこの4号で大丈夫と思いますのでこちらを、えー、購入するようにしましょうまたその際に、えー、スーパーとかで買った魚を餌にする場合は別ですが えー、そういった餌を持ち合わせてないよあるいは、まあ、そういう生餌を使いたくない手を汚したくないよという方はこのピンテールワームが2種類白と、まあ、蛍光色ですね同じように白とピンクが売ってますのでこちらを使っていけばいいと思います今日は念のため一応こちらの こちらでしたねこちらのサバを持ってきたので念のためこちらも一緒に持っていきたいと思いますこちらのブラクリです場所によってダイソーでもこのブラクリがある場所とない場所がありますまたこちらのサイズも2号3号と割とバリエーションも豊富なのでもし近くのダイソーにある方は こちらのブラクリを使ってくださいではまずはじめにこちらの胴付き仕掛けを作っていきたいと思いますそしたらこの1番というところから剥がしていきます しし終わりました裏の説明書通りこちらを道糸と一番先端に重りをつけていきます。 しましたらこちらの竿のガイドの先端からこのリールのベールを外しまっすぐ伸ばしていきますはいそうしたらこちらのベールを戻します 必ず竿を寝かせる場合はこちらの理ルのハンドルとベルのこの位置が傷ついてしまうとライン切れが起きてしまう可能性があるので極力この状態でハンドルとこのベールがないところですね寝かせるようにこのように竿を寝かせるといいと思います。 最後に餌をつけていきますまずはじめにピンテルは生餌じゃない方からつけていって実際にまあ当たりがあるか確認しながら状況によってはえ生餌、今回はサバですねに変えていきたいと思いますせっかく針が2本ついているので別の種類で2個に分けてつけてみたいと思います 針の付け方としてはこのように針がありましてまずワームの先端から約この長さここから僕が今左手で持っているこの長さぐらいまでのところを大体でいいのでえ覚えておきながら針に刺していくんです。 ですけれども、まあ、このぐらいですかねこのぐらいがだいたいここからここまでの長さだなっていうところでお腹出してもらってで、まっすぐこのワームがなるようにちょっと長すぎちゃいましたねこのように大体まっすぐになるようにワームをつけます移動していきたいと思います で今回は、えー、テトラポットで穴釣りに挑戦しますが堤防とか、あのー、堤防の本当に際のところでも穴釣りは全然できますので、えー、初心者の方はまずそちらから始めた方がいいかもしれませんねで堤防でもテトラポットでも、えー、必ずフローティングベスト今回ですと僕が今つけてるこのお腹周りにつけるものとかベストのもの いろいろ売ってますので、こちらを必ず着用して、えー、釣りに行ってみたい欲しいと思います。で、まずはじめに穴釣りのコツとしては、正直、えー、穴の深さは関係ないことはないんですけども、えー、状況によっては浅瀬、それこそ本当に三十センチから。 5 0ンチほどの浅瀬でもあの釣ることはできますまずはじめは根、えー、がかりしない程度に深い場所を探せるようにちょっと実践していきたいと思いますではご覧くださいまずこのようにここかなっていう穴を見つけたときに竿をこのようにで このリールのベルを起こしますで、糸を解放していきますねで、ゆっくりでいいですで、まだテンションがかかっている竿先に竿先が落ちている状態はまだそこについていない状態ですこれをゆっくり糸を解放していくと下に落ちましたで、ピンと張ると確かに重いな いう状況なんですけどこれがこうなってしまう、まあ、いわゆる重りが底についていると全く糸に張りがなくなってしまうので当たりがあってもなかなか取りづらくなっちゃいますなので、まあ、少し底についたら若干でいいので浮かせるようにしておくと当たりが取りやすくなるので、まあ、必ずこのように若干ですけど、まあ、そこから浮かして餌を。 食べる瞬間を待つ生餌をつけずに、まあ、こういったワームであったりとかルアをつける場合は、まあ、少しあまり頻繁でなくてもいいのでこういった形でアクションをつけてあげるといいです<笑>で仕掛けを落とす際は必ずこのリールの部分に指を当ててサミングっていうんですけども。 そこに突きすぎてしまって根掛かりの原因になるので、そこに着く瞬間までわかるように指で押さえながら仕掛けを落としておくと根掛かりを防止する一つの方法になります。穴釣りは基本的には移動する釣りです。一箇所で釣れた場合に同じ穴にカサゴがよくいるっていうふに言われるんですけど、もしいない場合は。 まあ、餌を変えてみる、まあ、あるいはあの落としている棚棚というのがその仕掛けがある深さですねその棚の深さを変えてみるそこから少し上げたところではなくて表層に上げてみたりとか逆に表層だった場合はそこの方に落としてみるでそれ以外はやはりまあ、場所的にもなかなかいないよっていうところもありますので そのようなときには場所を移動し新しい穴を探していくそれがかさぼつりの、まあ、こういったぶらとりというか底ものを狙うときの、あのー、ポイントになると思います当たってます当たりました どうやら根に入られちゃったかもしれない。釣れました。この百均の餌、百均の仕掛けで。 カサゴが釣れましたはいこの子にはちょっと違う穴に変いてもらいましょう。ここいいね。今日みたいなこういう波も。 風もあまりない状況だと釣りはしやすいんですけれども海の中はその潮が動いてない場合だとなかなかやはりまあ、餌とあのー、まあ、本物の魚であったりとかまあ、エビであったりとか見切られる可能性が非常に高いので一工夫が必要になってきます例えばちょっとアクションの数を増やしてみたりとかそのバリエーションを大きく 動かす時と小さく動かすときで、えー、ちょっと分けてみるとかいろんな形を試してみると魚が釣れる一つの手段になると思います。この100均の1 m 8 0ンチのそうですがまあ、場所によってはこういったちょっと遠くのところに仕掛けを落としたいよっていうときに、まあ、かなり重宝ができるんですけども逆に。 こうい近場のすぐ下の穴とかに落としたいよっていう時には、まあ、立ち位置があれば問題はないんですけどすぐに、あのーまあ、この場所からここの下のすぐそこのところに落としたいよっていう時にはちょっと不利かもしれませんね。少し活性が低いようなので名前さに変えてみます。 一度使ったワームは使えないわけじゃないんですけど、まあ、傷がついていたりとかちられたりしてる場合にはもうあの捨ててしまうしかないのでとりあえずこれらは綺麗な状態なので保管しておきますそれではこの特大のサバをつけていきます この辺、ね、ちょっと巻き餌に使っていくのでもうち剥がしておきましょうこの針は少し小さいので一度実を通すだけで大丈夫なんですけどもう少し針が大きい場合はここからこのように回転させて、まあ、返し縫いというか。 こんな感じですね。 残念外れちゃ い, ましたいい当たりだったんですけどね当たってます当たった釣れたーやったカサゴちゃんゲットです しっかりフッキングしてますねほら見えるかなただ針が小さめなのでペンチとかがあった方がいいかもしれないです今少し活性が高いので 百均のこのピンテルワームをつけてみようと思います。ブラクリに百均のワームをつけて一回落としていますね。そこにつきました。少し。 誘いを入れてみます渋いですね ました。ありがとう。カサコちゃん、はい。はい、今回はこの百均の千円するロットと、このカサゴの胴付き仕掛け。 あと今ちょっともうロスしちゃってないんですけどおもり4号のおもりとこういったワーム類あとは名前さ「さば」を使ってカサゴ釣りをしてきました実際にこの竿に関しては遜色ないですただ1 8メートルあるのでちょっとまあ近場の本当にあのテトラの真下の、えー、とポイントに落としたい時とかはちょっとやりづらいかなと思ったんですけど 逆に鳥を取れるほどちゃんと敏感になってますしあとリールやまあドラッグの設定とか特にまあブラクリこういったカサゴの釣り方で必要にはなってこないと思いますけど特に問題はないと思いますそしてこのメバルカサゴ胴付き仕掛けなんですけど特に波がないとか潮が動いてない状況ですと、まあ、こういったふうにあの道糸からおもりまで の間に約1 0ンチぐらい の, あのハリスが出ていてでそこにこの小さな針がついてて基本的には漂う形でアクションをつければ餌が動く、まあ、こういったワームもそうなんですけどそういった場所、まあ、そういったロケーション環境とかであればこの、えー、釣り方で問題はないと思いますただ1個デメリットを挙げるとすると針が比較的小さいので カサゴがかかった瞬間にしっかり竿で合わせるようにしないと餌と針がま飲み込まれてしまって釣れるタイミングとかであると針外しに時間かかって時間のまロスにつながってしまうのでましっかりあのかかった瞬間当たりがあった瞬間にしっかりあの竿を立てて当たりを取れればフッキングできればあのこの仕掛けで全然問題はないです。 でワーム類、一応全種類、えーと、ケイムラ以外は使ったんでこちらですねこちら以外は使ったんですけど、釘がいい時はですね当たることは当たります。ただ、やっぱ生前さと比べるとどうしてもあの渋い釣りになってしまいますね。でかつ、この仕掛けはこの胴付き仕掛けじゃないとなかなか難しいかもしれないです。 このブラクリを使うとワームが動かさない限りはこういうふうに海底に、まあ、尻尾がくような状態であまりこう水平が維持できないそうするとやっぱ魚にも見切られてしまってあのブラクリにつけた時のワームは当たりはほぼほぼなかったですはいなので、えー、このワームを使う際は 付きの仕掛けにつけにる方がこういった1 0センチほどのハリスでもこうアクションをつけていくと、まあ、動きもしっかり魚っぽくできますしかつ割と水平を維持できてたかなっていうふうに海面で見た時にそういうふうに思いましたでブラクリはなんですけどえー、っと、まあ、この 1,000 円で買うロットに対しては少し重量が足りなかったかなっていう感じです 本来であればまあ、サイズ2号3号4号、まあ、3号から4号ぐらいがちょうどいいかもしれないですねでかつ針も少し小さめなのでこちらもまあ、この胴付き仕掛けよりは若干でかいんですけど基本的にはカッターフッキングはしっかりさせないと飲み込まれちゃう可能性は十分にありますただ釣り具屋さんで売っているブラクリー にまあ、遜色ない本当にもう申し分ないぐらいのしっかりした作りなので、まあ、針の伸びとかもないですし、まあ、ブラクリがまあ岩とか障害物に当たれば塗装は剥がれてはしまうんですけどそれはおそらく釣り具屋さんのものも一緒だと思うのでまあ、十分にこれもブラクリで釣りは楽しめると思いますはいでえー、とー、まあ、以前作ったサバの、えー、切り身で今回は釣りをしてみたんですけどやっぱりワームももちろん 手が汚れないいいですし餌持ちもいいというかまあフグとかにこう切られない限りはそのままつけっぱなしで使えるっていう、まあ、容量の良さはすごいあるんですけどやっぱ食いは全然あ生エサの方がいいと思いました特にまあ 今, 今回はサバですけど、まあ、また違う餌サ、まあ、サンマだったりとかイワシだったりとか、まあ、アジとかはあんまりこう食いが良くないんですけどいろんな餌でちょっと今回もまたやらせてもらえたらなと思いましたけどまあ次回ですね ままたた挑戦してみいいいと思いますはい、では今回は、えー、100円均一、まあ、ダイソーで揃えた、まあ、こういった竿とリールセットと、まあ、ブラックリ、ゾウ付き仕掛け、ミテルワームこの4種類ですねとちょっと今はないんですけど重りの4号を、えー、買って、えー、かさご釣りをしてきたという動画になります。はい是非皆様の参考になればと思いますので。 どうぞよろしくお願いします。<音楽>